三分あったたたららら分分ああっっスナッ プ, プ, スナップマーベルのオールスターカードバトルついにリリース駆け引きが止まらない3分間が今君の手に爆速の心理戦「マーベルスナップ」<ター>